大です皆さん、こんにちは私の部屋へようこそそう、今日は珍しくて、私の部屋で撮影することになったなので、私の部屋をちょっと紹介したいと思いますイエーイ結構はね、引っ越し目って言ったら、もう5回目です。あ<笑>いろんな問題が。 あったりとか結構ね外国人として実は東京に住むことは自体は本当大変です<笑>本当大変です<笑>あとは荷物がすごく多いコスプレーとしてまあこれで見ると思うんだけどもう本当多いです で, でまだまだ今少ないの方ですねよし部屋モニタリングスタート<笑>まずこちらですパパーンクローゼットクローゼットはね実はこれだけじゃなくて 1,2,3 4ぐらい4、5をでプラスこれそれ結構あるんですよあこちらは私は段だってるの修復ですね普通のこちらとこちらは本当修復今使ってるだけですで全部これも頭から一番上まで一番下までは全部コスプレーとコスプレー道具あっすぐ出してみたりとかできるんですね全部つつずつ ちゃんとビニールで運んで見えるように何のキャラクタとかおいくつりとかでやってます見やすい使いやすいからまあ可愛い子なくても<笑>これで全部使ってますえこちらは私の机です で、スクールはねやっぱりいろいろなものがあるんですけど必ずここのパソコンが2つが持ってます大きいのやつがね前は写真のリタッチしたりとかデータ送りとかしてたんですけどもうだいぶ使ってないですねやっぱりもうマップの方が使ってる時代ですねあとはこちらは絵を描いたりノートを持ったりとかしてますで私も 日記、あんまり使ってないんだけど日記と辞書まだね日本語完璧じゃないからずっとこれが昔から使ってます頭悪いか大丈夫やられへんいろんな雑誌がありますね昔のあのファッションの雑誌とか私の今読んでるの本とかもう一回すぐ読んでみたいの本が 感じあと漢字と日本の勉強の本がまだこちらにあります<笑>じゃ覚えてない<笑>あとこちらですあ遊びスペースっていうんですね遊びスペースというのは最近 Twitch とかゲーム実況もやってますからゲームと音楽ステレオとコントロールと ゲームソフトでここにずっと遊んだりとかしてます本当、トはプレステーションがダメな時がゲームボーイとか<笑>まだ遊んだりとかしてますあとゲームだけじゃなくてこちらのフィギュア面白いことは私のプリプリタイガーのフィギュアと FGO セイバーちゃんとファンからもらってたのフィギュアと。 これもファンからもらってた<笑>あのララクロラフトの弔いだと、急にフリクリの DVD アニメ、私も PR してたやつの、えっと、アニメがありますね。例えば、今遊んでるのゲームはここに置きます。ゲーム実況やってるから、ここにすぐパパって出せるゲームがでも、実はもっともっとあります。ここね、隠してるなんですけど、ここも結構あります。こ, こまで あー<笑>結構ねあのゾンビゲームが多い気がする<笑>ゾンビゲームがめっちゃにしいんですよココニのプレステファイナルファンタジーのバージョン私はねずっとファイナルファンタジーのプレステーションバージョン持ってますあと漫画エロ漫画おしゃれな本あとこちらの中は またゲーム<笑>こっちもゲームとシビとにかく一番好きなやつがこちら全部このねプレイステーション3アニメ DVD 杉谷ハルフィまだ持ってますよ<笑>あと一番最初でっけ一番最初のやつがまだ持ってるし原田さんからもらったあとは CD やね こ, ここの 下にプレイステーション1もまだ持ってたりとかもしてで例えばプレイステーション1を遊びたい時はこれを使えますちっちゃい昔々のテレビこれだけでプレイステーション1もう一回遊びたいだったらこれで使えますなんでわからないけどこの大きいの新しいテレビはね使えないななんでもやってみたんだけど全然使えなくてちょっと大変だこちらでいっぱい。 遊べるから遊びたいときに全部この前で<笑>遊んでます<笑>。あとはもうみんな分かったと思うんですけど、ジュ ー, ーだから毎日メイクがします<笑>。で、まあ、全部これはではないなんですけど、一番の好きなパーフュームとか結構昔のものがね持ってますよ。これはねクエンステパニーのハルシュクラーバとかビビアンのやつと、あとはクロエとかも使ってます。なんで。 こんなに多いのがいや結構 ま, まだ少ないこことこことここまだありますねやっぱり例えばこれがーだン使ってるものとあとはねコスプレーだけの時が使ってるものがもう本当適当でいろんなものに入れたりとか、ね、ここに入れたりとか全部してますで例えばここにちょっとお休みしたい時はここにパックをやってここに漫画を読むだからパックをしながら とりあえずちょっと時間があるから、とりあえず漫画を読んでます。ね、これはベッド。ベッド。ベッドいいね。<笑>そう、ベッドねカラフルな感じが好きだし、置きが好きです。そうですね。今わかるよ。何が考えてるのことをわかるよ。もしかして。 違いないなですかーって残念なんですけど私の彼氏はもう7ですっていうか彼女になってますもうここで<笑>ずっとシングルベッドは持ってたんだけど私はね寝る時にすっごく動くんですよ頭にこんな感じで落ちちゃうだからすげえ不便ですねシングルあとはね日本のシングルは本当シングルじゃないと思うマジで狭い イタリアのシンシグルはもっとででかいんですよあとはもしかしていつかかなかりしもできるかもしれないからいいかなって思うもちろんあるんですけどやっぱり友達とかこの前お母さんも泊まったりとかしてたからやっぱりあるのこと自体はすげーベーリーまあねやっぱりベアレ特に好きダブルベッドが好きたまにもったいないねって思うんですけどねスペースがもったいないねって思っちゃうんだけど。 でも寝る時にほんと最高な気持ちになれますあとはこちらはススペース、えっとまあ、まずはねここにコートとかあのさっき言ってたちょっと大きいものがだからこのちょっとロックのジャケットとか入 れ, て入れたりとかしてますだから結構かなりスペースが必要だからここに全部入れてますあとは多分もう気が付いたと思うんだけどこれ ですわねベスはねこれがねもらったやつんだもんめっちゃかっこいいじゃんそうね長い爪で全然無理でもそれ<笑>見せてるなのにいけないほと<笑>んどがいけないここだけするんだ<笑>もう終わりです<笑>あとこれお宝物ものです私はね コレクションするのは初めてだったんだけどめっかりでいろいろ買ったりとかお店で探したりとかして全部は愛私の大好きな漫画家さんやちゃわあさんのものですねでこちらはナナのもの人魚まで人魚かわいいまあ本当はナナ言ってないんだけど すごくナナっぽいから可愛 い, い。そう、これをね昔はね16歳の時はたくさん持ってて、実はねイタリアで買って、でまだイタリアの方はちょっとまだ持ってる気がする。どんどんで買ったリィアンの本のネ、ね、ックレースとやっぱりもうすげえお宝だから、本<笑>当ねナナが好きすぎて。 なんかナのためだけにイエスも持ってるしプレイステーション2さっき見せたあ の, あのテレビは昔のプレイステーション2プレイステーション1遊びたかったゲームはこれもこれのためにも買ってたんですよも う, もう見るだけで嬉しくなるだからねオタくはバカしないでください<笑> これだけを見るのことは私たちは幸せだから。<笑>そうですね。コレクションするのはそんなにでもまあまあいろいろやっぱり昔の作全部の作品だから実はねそんなに値段値段値段が上がってないからすげえあの買いやすかったんですね。<笑>もう一回見たくなるとか聞きたいものはねやっぱり奈々のことだと思う。おーやばいやばい何ここいた。<笑>あと。 こちらにファンからもらってたもの。プラセットの隣に置いてる。これはねセッションこんなものです。見てください。可愛 い, いんじゃないですか？本当でかいこれとかこれ？可愛 い, い！お手紙とか見て可愛 い, いイエーイ。<笑>あと昔の撮ってくれたの？写真。 すげえ懐かしいこれアイドル時代だったんですよ見てユリニアンだったこれもアイドル見てみて可愛かったでしょ可愛かったでしょそう可愛かった可愛い自分で可愛いっていうのは印象悪いんだけど日本に来たときまだ18歳だったよこれ18歳の時は赤い赤い髪でちょっと太ってた<笑>でもねタダーン の表面、めめしめというかめっちゃりかいよねジャジャ。こんな感じです。あと面白くないんだけどこちらはキッチンです。まあだいたいほとんどエスプレッソ作るのためで使ってます。こんな感じですね。ま、た初めて チ, チッキンが広い。 そんななに使ってないけどね<笑>やっぱりでもまあまあまあないよりがやっぱり広いの方がいいんじゃないかなって好きなところに住んでるから別に嫌だではないけどやっぱり色彩的にはねすごいこんなみたいの広い家を探すのはすっごく大変だったし外国人 OK 出するのはすっげすっごく難しかったんですよほんとにまあすごくちょっと4年間ぐらいがシェアハウスとか ほんとちっちゃい田舎の方のアパートに住んでたから、まあ、ちょっと仕事で頑張ってここに住みたいって思ってここに、あのー、住んでます。 コスプレはすすごくお金かかるんですよ。さっき見せたの公式鉄拳のやつとかいろんなコスプレはねそこの中でも30万40万100万のものがあるからアパート自体よりか多分コスプレが一番高いと<笑>ビビアンの服かなはい本当ええー、ってな感じになるんですね。いつか、 例えば10年、まあ、10年かからないようにしたいんですけど、いつかもっとわーってところに住んだら、もう一回アパートを紹介したいなって思います。よし、これでいいじゃです。皆さんはどうですか自分のここの家に来たら楽しいですかってぜひコメントしてください。待ってます。ありがとうございました。チャオコメントに待ってます。<笑>